やっぱゲームか見ってるわ引きこもり最高チルノさんいますよね。めんどくさい連中がらたぜこいつらは引きこもり防止の特殊団体。あの、すみません、でないと銃でドアぶち破ってやりますよ。脅しだろ。多分。嘘だろ。早く飛び降りないと。んちょ、待ちなさい。 逃げれたけど、襲ってくるかもしれない。こら待ちなさい。やばい。予想通りこっちに来やがった。まだ逃げるのか。おい、そらとまれもう疲れたがろ、アクエリ上げるからさ。そんなのにつかるか特殊弾だいおい、なんで逃げるんだ。ぶっ殺されると思ったので。そんなことしないよ。あー、人殺しちゃったな